スペシャルゲーストが私のマスコットポリポリタイガもいますよー。おはようございます。ポリポリタイガです。よろしくお願いします。イエイ。<笑>今日の衣装はね、ギヤラトじゃなくてゆり子タイガのオリジナルコスプレ初めて着てます。なんでこのコスプレを着てるのか今日はコミケの撮影をしに行きました。 だからねコミケとかいろんなコスプレイベントに関してさいろんなルールがあるんですけど皆さんがご存知でしょうかコスプレルールはね一応あります知らない方とかも知ってるの方とかえこれもあるとか相談欲しいの方が、えー、動画を撮りたいと思いますコスプレルールの5つありますの、ね、で1つ目は「会ずに入るの前に着替えるのは NG です」 ということで、イベントに入ってきてから、その着替える部屋があって、そちらの方に行って、ちゃんと着替えなさい、ということですよね。で、外国の場合だと、このルールがないです。だから、うちから出てのコスプレそのまま出ても OK なんですけど、日本はね、すごく安全な国なので、電車そのまま乗ったり、コスプレそのままだと、ちょっとおじいちゃんとかおばあちゃんはすごくびっくりされて、あとは、 勝手に写真撮られたりとか、まあ、ちょっとカオスになるからだから日本だとコスプレエリアコスプレイヤーしか見えないんですけど外国だとそのルールがないからびっくりしないで外国に行ったら普通に電車そのままコスプレイヤー乗ってるし一回あったんですけど面白しいシーンが未知で普通に歩いたらスーパーマリオが<笑>車でピンピーでされてパって見たらスーパーマリオとルイジさんだったからさ もあるんですよね確かにそれでも楽しいなんですけどちょっと誰がびっくりびっくりしちゃうからね二つ目は下着なしって絶対 n c だしでも下着を見せるのことも n c だからちゃんとストッキングしたりとかいろんなものをちゃんと隠して例えば私もあるなんですけどじじじじじじゃゃゃゃゃゃんんそうこれがね普通の持つ何も。 で、これがね実はストッキング可愛 い, いストッキングをしてますで、バッタだから、下にもちろん下の下の下はえっと本当の私のパンツがあるなんですけど上にストッキングしてで、プラスがそのなんか、全然一緒のパンツで、こんな感じですしてますだから、すごく安全な感じ でみんなビックリしないようにってな感じしますはいイベントによってもしかしてルールが変わったりとかするんですけど例えばちょうど街の真ん中の中だともしかしてちょっとだけ土胸元までを見せるのも NG かもしれないしそれはもうイベントによって違うからちゃんとこのイベントに行く前にルールを調べていろんなチェックしてください3つ目 コスプレイエリア以外と休憩のとコスプレイーは休憩するのときは取っちゃはいけないですなぜというとコスプレイはねすごく大変なのでそういう何か何時間食 べ, ななんか食べないとか飲まないとかいろいろあるんですけどその休憩に入る瞬間に勝手に「あじゃ取ろう!」ってな感じはまだまが いかんなんので<笑>、それが必ずやめてください。で、コスプレイエリア以外場所だとちょっとカオスっていうか人が止まっちゃったりとかいろんな事故が起 き, る起きてしまっちゃうかもしれないのでちゃんとコスプレイエリアの外っていうか外でえ撮った方がいいです私たちもコスプレはね普段の自撮りをするときとか後ろに一般人とか他のレアさんもいるのでそれが 必ずあの後ろが映らないように気をつけてます。4つ目夏の時はね。すごく暑くて腱鞘がちょっとキューって落ちてしまっちゃうから、何回も吸気に入って直したりとか。 するのでその時はね調子悪くなりやすいからもしかして暑すぎていられないの時もレイヤさんねその時もあるからまあいなくなったりとかちょっと調べくいないかもしれないんですけどその時は許したねレイヤさんもすごく大変そうなんか軽症がパパパパってキャラと完璧までに頑張ってますちちょっとケショがちょっっととが 消してしまいましたとか落ちた時に Twitter にその写真がアップするのかもしかしてあれこれがちょっとうーん違うなって思った時に先にエレアさん Twitter で連絡した方がいいですそれはね必ずそれをしなくちゃいけないエレアさんもいるんだけど私例えばまあ別にって思ってるもももうこの顔だからしょうがないって思ってるからそんなに気にしないけどそれもね皆さんはちょっと気をつけようよ 5つ目これは日本のルールだけじゃなくて外国も、まあ、どこでもあるルールなんですけど警察か軍隊とかほんと本物の機械のものがあのしたダメですなぜというと本当例えば大変な時に警察を探そうと思ったら実はレアさんだったとかいろんなトラブルが起こしやすいから本物の警察みたいの一緒が すす。るのはミネシーですそれはね本当トね大変な時がああわわわどうしよう実はヤーさんだったってジャンっていろいろ起こしてるんですけどそれはねやっぱりイタリアでもカラビニエリとかポリツィアとかその警察の名前でもかっこいいめっちゃかっこいい衣装してるんですけどそれは実はコスプレする時代はダメです。 は色々言ってたんですけど、コスプレは自分たちの趣味なので楽しければマーナーを守りながらみんなコスプレをやってみて一緒に楽しめましょう実はお願いがあるなんですけど今年コミケに参加してブースを出すことになりましたのでぜひ会いに来てほしいですえっと場所が 222A なのでぜひ会いいに来てくださいこの可愛いのプリプリ大我の金とかグッズ、あとはその新しい写真集、ゆりこ大我のオリジナル写真集も出しますので、ぜひよろしくお願いします。お本家に待ってます。待ってます。バーイ。 はい、かわいいいいじゃないですか。なるほど これが、えー、とコミケのためですそう初めてコミケで、えー、ブースを出しつつことになりましたので受かって「あアオリジナル作品出そうな」って思っててでこれの機会で。